はい。おはようございます。ラスカルでございます。本日の動画はですね、えー、これ、後ろね、もう、おっきい看板、見えております。お店がですね、こちら、後ろに見えております。埼玉県にございます、うなぎ料理の専門店、川昌さんにお邪魔しております。まあ、こちらのお店ね、先日、ドラコくんなんかも、 うなぎの丼食べているようなね動画なんかも公開しているので大食い好きの方はね知ってる方もいらっしゃると思うんですけれども今回はですね、えー、僕が普段からお世話になっております煮干しランブさんというラーメン屋さんのオーナーさんからね、えー、ご紹介をいただきました。 でえ、本日はね、こちらのお店に伺いました。こちらのお店なんですけれども、ツイッターとか SNS 等で、うなぎを使ったね、ドレスドオムライス。これがもうめちゃめちゃバズったらしくて、そちらのドレスドオムライスなんかも食べていく予定なんですけれども、もちろんね、うなぎ屋さんなんで、うな重とかね、好きなだけね、頼んで、絶品のうなぎ料理を楽しんでいこうと思っております。え、それでは、とりあえず、店内の方に入りたいと思います。 はい、ということでねただいま店内の方に入ってまいりまして今回ちょっとね第一陣二陣と、えー、料理を注文させていただく予定でございましてもうすでにね一陣のメニュー到着しておりますいやーもうね出来立てが食べたいので、えー、早速いただきますとまずね1品目こちらでございますうなぎのお店にね、まあ、卵好きの僕と、まあ、これは外せないということでうまき卵注文させていただきました うまそううーわこれ卵ふわふわっすねうまそういただきますうわうま<笑>卵もうなぎもね溶けるわ やっばうんう一品目からやばいわうまい、うん、そしたら続いてねこちらですね串焼きなんですけれどもうん ビール飲みたい〜い<笑>今ねかぶとだいたんですけど臭みがね全然ない頭周りとか骨周りとかでもこんな臭みないんだちょっとヒレをふわふわうまうん うなぎって、うめえ。ちょっと続いてこれね、ホルモンですね。<笑>うまい。うん。あ、またちょっとほんのり苦味。ああ、これうまいな。ホルモンはね。百。 お酒っすね<笑>今日はねまあうなぎといったらうな重みたいな感覚だったんでやっぱねご飯ものメインかなと思ってたんですけど一品ものやばいっす初体験うん本当こんなうまいんだの連続<笑>そしたら続きましてこちらのメニューでございますね珍しいメニュー僕も初めて見たんですけどうな刺しでございます こちらのうなさし企業秘密らしいんですがもうめちゃめちゃ手間がかかるらしいんですよやっぱりねほかのお店じゃ見たことないんでこれね楽しみだったんですよちょっと食べてみたいと思いますひとまずねこれ調味料つけずにいただきますうわうま<笑>うん ほんのりポリッとした食感もあるんですけど身がね弾力もあるしプリプリでかつね油甘いこれはねうまい<笑>うんでこれね調味料ポン酢醤油、ごま油と3種類ねいただいたんですけど正直ねそのまんまで十分なぐらいうまみありますただこれねせっかくなんでこれお醤油つけていただきます よいしょあ、甘みがね一気に増すかも<笑>うま続いてね、ごま油いただきますいいうんあ、これも う, うまいね 続いてポン酢かな、うん、ポン酢もうまいでも個人的にはですけど甘みとかねうまみが増すので醤油が一番好みかもうんうまいそしたらね一旦うなさしは置いといて次のメニューですね こちらの川昌さんはうなぎもねもちろん美味しいしメインの食材なんですけれどもどじょうこれを使ったメニューも有名みたいでしてこちらのメニューはどぜう柳川というメニューでございますもうねほんのりといい匂いがしてるんですよさっきからずっとちょっと開けちゃっていいですかそしたらオープンってことでうわいやこれうまそう 僕もね地元が足立区ってところに住んでたんで浅草とかね結構近かったんですよでやっぱりね子どもの頃からまあ土ジの鍋とか柳川鍋っていうのは結構ね馴染みがあったんでこれねすごい楽しみでございますいやこれ絶対うまいもんなぁうわぁ絶対美味しいもんなこれ やっぱり土壌の方も全然ね臭みないですしこのね皮目のプリンプリン感っていうのかなこのねコラーゲン感が絶品するうん、うん、土んなんてって思ってて食わず嫌いしてる方はもう絶対食べてほしい本当にうまいです<笑>こんな贅沢していいんですかね怒られませんか<笑> うん、うん、うまっうん今日の動画もね正直気抜いたら無言の動画になる可能性があるぐらい感動しております<笑>このね割りはね いい味してますね出汁がめちゃめちゃ出てるなほんとねこのうな刺しもいろいろこの味変というか香りのね変更する調味料いっぱい載ってるんですけどそれを使いたくなくなるぐらいうまみとか風味がすごいっすなんかねもったいないと思っちゃう ということで第一陣でございますね完食でございますごちそうさまですということでただいまね2巡目のこれ一番トップバッターでございますね、えー、ご飯ものなんですけれども白糖在住の極みというメニューになりますこちらのメニューなんですけれどもうなぎの焼き方って 東西で違うみたいでその東西別々の焼き方で焼いたうなぎに白焼きの3種類がね詰まった豪華なねうな丼らしいので、ね、早速食べていこうと思いますいきますよこれ、うん、うまそうこちらが白東西重でございますねいやこれ反則っすねこれうまそう うなぎの方はねこんな感じでございます東側の方は蒸して焼くのでふっくらタイプなんですがこれね西の方は自家焼きでカリカリに仕上がったうなぎになっているそうですでその間に挟まれた白焼きとひとまずねまあ、僕はこの関東に住んでるので馴染みのあるふわふわの東側からっていうかふわふわだなこれ う, わうまうま。こんなうまいんだ身がねふわふわ<笑>ちょっとね行儀が悪いかもしれないんですけどこれ持ってもいいですかねちょっと豪快に行きたいです続いて僕は食べたことないんですけどこちらのね関西風いただきますあうん こんな違うんだ、うん、関西もうまい、うん確かに焼き方的にはねまあもちろん関東のがふわふわはしてるんですけどこの皮目っていうのかな外側のサクサクの食感とまたねちょっと香ばしいんですよねこれうまいねこれ間の白焼きですねこれ見えますかね 身がね、ふわふわですうわ白焼きってこんなふわふわなんだ絶品です<笑> うんうん、もう正直ねこれだけうまいと喋ってられないです<笑>うんこれちょっと最後のうなぎですねうんはい。うんうん、はああごちそうさまでした はい、ということでねニジンの2品目ですね、えー、到着いたしましたこちらがウニとうなぎのひつまぶしの特徴でございますねいやもうねメニュー表の写真がやばかったんですよでこれねおそらく以前ドラゴくんがデカ盛りで食べてた商品なんですけどいやね動画でもうまそうで頼んじゃいましたねちょっとねこれ早速蓋開けていきましょう<笑>いやーということでこれいきますオープンと あーこれやばいっすね<笑>皆さんこれ見えます反則だよ<笑>待ちきれませんので早速ねいただきますということでこれ卵黄を割っていきましょうよいしょよっうわあーこれ見えますこれ い や, これやばいなちょっといきます<笑>しゃべる必要ありますかね<笑>説明する必要あります<笑>いや 買いにこ、ね、<笑>んなのはもううんもちろんねさっきのうなじゅんのようにこのうなぎも香ばしかったりふわふわ感あるんですけど今、ね、ちょっと驚いてるのは、まあ、ご飯もねこのうなぎもあったかいのにちょっとだけねあったまってるうにが全く臭みを感じないんですよね全然臭くないんだよな うん、ちょっとねオープン前にオーナーさんともお話ししておりましてちょっとねこのメニューについてお話ししたんですよこのうなぎだけじゃなくてウニもねかなりいいのを使ってるっていうのはお話は聞いてたんですけど想像以上に臭くないぞ<笑>い何よりもウニの水分も抜けてないしうまみもね詰まってるこれ食べてほしいなこれ。 <笑>うんあ だ, めだ本当にささっきのうな重もそうなんですけどもうねこれがうますぎて三角食べてできません<笑>それぐらいうまいちょっとね集中して食べちゃう<笑> あ, あいや本当に絶品でございました ごちそうさまでしたはいということで最後のね一品が到着いたしました最後のメニューはね金のうな丼こちらもね特上でございますちょっとね見てほしいこれ見えますかね反則ですよねそしたらねこちらのメニューも卵が固まる前に早速いただきますこれね皆さんに見ていただきたいんですけど見えるかなこの プルプル具合いやーちょうどいいね火加減いっちゃいましょうかこれよ い, しょうわーいいのかなこんな贅沢して<笑>いただきます<笑>うーん みな味してますわ<笑>これね半熟の卵にうなぎご飯でうなぎのタレもかかっててバターも使っててうまくないわけがない<笑>もうね犯罪です うん、これこそ初体験だなうまっ<笑>いやほんとね不思議なんですよもうバターも多分しっかり使ってるでしょうしこんだけねたれもかかってるんですけど特にね余分に塩分とかを加えてるわけではないので洋風のねオムライスの味なんだけどなんかね上品なのよ<笑>これはねあの未知の体験でございます うん、いやーこれ食べちゃったら忘れられないな<笑>うんこのねバターの香りとかが強いんでその洋食のような雰囲気もあるんですけど味の出し方というかこうまみの出し方がねもうしっかりと和食なんですよこれがね本当に不思議うんうん めめちゃめちゃゃ美味しかったですごちそうさまでしたはいということでねた、えー、だ, だいま川昌さんでもうねいろんなうなぎ料理を頂 い, いてまいりましたがどれもね絶品すぎた正直なところね普段生活してる中でなかなかねうなぎって僕は食べる機会がないので経験値が足りない分ねこう何と表現していいか分かんない部分もね確かにあったんですけど 本当にね、いろんな新体験味わわせていただきました改めて本当今回はうなぎがこんなにも美味しい食材だったんだってことをね実感いたしましたもちろんねうなぎを使っているので普段食べている食事よりは割高になってしまうかもしれないんですけどこのグレードがねこの値段で食べれるんだったらかなりリーズナブルだと思います是非ね皆さんも何かいいことがあった日とか自分へのご褒美にね 川さんのこれを食べたらきっと他で食べられなくなるぐらい本当に美味しいうなぎでございました。ということで本日もご視聴ありがとうございました。この動画があったと思ったらチャンネル登録、コメント、高評価お願いします。じゃあね。